誰だって何者かになりたくなっちゃって」「単純だろう君は君で」「そんな上等くもわかっていて」 ニューエールかりめた僕らの個性はかりめた僕らは同じよ Stop! いつだって裏切られそうでつかまってんなえっと希望は なんてさその人次第で変わるんだって